どうも、六代目です。畳の部屋がちょっと気に入らないという方がですね、よくやっておられる行為ですが、畳の上にフローリングマットを敷いてしまう、コロコロと転がして広げていく折りたたみタイプのフローリングマット、実はものすごく良くないです。畳にももちろん体にも実は良くない。 状況を引き起こしてしまいます畳はですね呼吸をしております湿度が足らないときは畳から水分を出します湿気が多いときは畳が水分を吸ってくれるということになりますまあ、そういうふうに調湿効果がある優秀な塗床材が畳なのですがそれをですねローリングマットで蓋をしてしまうと今度は畳が呼吸ができず 仮に湿度を保ったままの畳がこうやって蓋をされてしまうとダニが発生したりカビが出たりひどい時は畳が腐れてしまいますそういうことを引き起こしてしまいますのでフローリングマットを敷きたいフローリングにしたい畳の部屋が嫌だという方は畳を撤去してきちんとした工法でフローリングを大工さんに施工してもらってください時々フローリングマットを剥いで畳がをすることがあります やっぱりどこも畳表が粉っぽくなっていたりちょっとじとっとしていたりですねやっぱり風が生えていたりしますですからフローリングバットを直接畳に敷くという行為はやめてください畳は結構優秀な鉱山ですですからその能力を殺さないであげてほしいですそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございました